すみませんお客様もうお時間でございます次のお客様もお待ちいただいておりますからちょっと失礼しますねなにお客様お時間ですからご退出ください あ, あなたが出てきなさいなんでですか私はここから離れられない理由があるのおデブちゃんだから違うお洋服はホットカーペットに絡まってるのじゃあ無理やり離すま お洋服ダメになっちゃうよしイズのお洋服ああやっっとと出ていたあとは消毒きゃし次のお客様をおいれしよう。